深いのか。もう懐かしく感じる。お, お前たちはうちがいたちに長と。まさかお前と戦わされることになるとあななると。ナルト

久しぶりに会ったことになるんだろうが死んでたんですぐな気もするな少し変わったかまあこれかこれってばキュービのチャクラをコントロールしたチャクラモードってやつだってばよキュービの力をコントロールしただとまさか。

ここまで成長するとはな俺の弟でしたからな思った通りだなら憎しみは克服できたってことだなナルトおい兄弟子のあんたが教えてくれた痛み

B のおっちゃんとの真実の竹での修行や父ちゃんや母ちゃんとにかくみんなのおかげでここまで来られたナルトお前に聞きたいことがあるそういや俺もあんたに聞きたいことがあったんだ話はそれくらいでいいでしょう

君たち二人の力があれば、ナルトは手に入ったも同然。さあ、そろそろ始めてもらおうか。えっ、まだ喋ってんのに後ろで操ってるやつの言いなり、タイミングなんて関係ない。オッケー

戦闘開始はこの際進つもりだった何でそしてはパトに戻らないあんたの本当のコフィーにもしてからるを選んだことか。よしラッキー

<ス>俺の動きに惑わされるな加減はできそうもない守りを固めろ<ス>俺の目を直接見るなマド<ス><ス><ス><ス><ス><ス>何をしている反応が遅いぞ<ス><ス><ス><ス>マドッ

マグロ

だってようわっ<笑>

どうだよあういたちあんたにはまだ。

話さなきゃいけないことがたくさんある

イタチあんたは里とサスケを守るため自分を悪党に見せかけ死んだあんたの苦しみも覚悟もサスケは理解しているはずだでもサスケはあんたの意志を受け継ぐどころかこの葉を潰す気でいるそれは大好きだった兄貴を苦しめた。

里への弔い合戦のつもりなんだそのことを里の皆は知っているのかかかし先生とヤマト隊長は一緒にいたからでもまだの言ったことは確証もねえから加か先生に口止めされてる他の皆は知らねえと思うならこのことは里の皆には決して言うな

名誉ある内派一族に変わりはないのだからなそれとサスケはお前に任せる花からそのつもりだやはりお前に託して正解だった

先ほどお前は佐助を兄弟のようだと言ったなならばもしその佐助が木の葉を裏切り里を襲ってきたらどうするお前にその力を渡しておく。

お前のだが何をしたんだうまくいったうまくああそういうことかま、何がどうなったんだろう安心しろもう俺は操られてはいない敵の術の上に新たな現実をかけた

よって江戸天聖の術は打ち消された木の葉の里を守れという現実だえそのカラスは俺の万華鏡車輪眼に呼応して出てくるように細工しておいたものだもしもの時のためになどういうことだ本当の力

永遠の万華鏡を手に入れるためにサスケは俺の目を移植すると踏んでいたそうなった時移植した俺の目に呼応してお前からカラスが現れサスケに現実をかけるそういう手はずだったそういう手はずってでもなんでそのカラスを俺なんかに

お前はサスケを兄弟だと言っただからこそサスケを止められるのはお前だけだと思った少なくともお前なんかよりあいつのことを兄弟だと思ってるからだあの言葉だけで十分だった。

俺以外にサスケを信じてくれる者がいるお前の瞳に嘘はなかったお前は信じるに足る人物だと分かった安心して弟を任せられると強く感じただからナルトお前に託したいたち

俺を信頼してくれてありがとうでももう心配ばかりしなくていいあんたは里のために十分すぎることやったじゃねえかあとは俺に任せてくれ弟はお前のような友を持てて

幸せだ<笑>イタチは使い物にならなくなっただがこちらには君がいる見せてもらおうか陸道仙人の力伝説のリンネガンの力をはいで

これからあんたは、うん、えリーちゃお俺様のチャクラをくすまない体が勝手に。

前世紀に戻ったかナルト今の俺を放っては危険だ早く俺を倒せ分かってるってばよいたしああ俺もやる行くぞナルト

より強くないと。陸道専用の力

ふりをしてやすからな。

手をかけさわてりました。<笑>

フッ<笑><笑>まどい。

あとは封印するだけだ長門。

の剣だすぐに封印する何か言い残すことはあるかナルト俺は師匠のところへ戻ってお前の物語を見ておくとするよお前なら最高傑作の物語を作ることができる。

何と言ってもお前は俺の弟弟子なんだからな平和への道最後まで進んでくれよナルト。

長大丈夫なるとおっちゃんこそ丈夫が常識この俺はこの江戸天とかいう術気に食わねえ戦いたくねえ人と戦わされる早く終わらせねえとこんな戦争俺の手ですぐに終わらせてやる

俺の手でかああさっき言ったはずだ任せてくれってこの戦争は全部俺一人でやる一人で無理をしようとするないや全部俺が引き受けるそれが俺の役目なんだお前は確かに前とは違い強くなった

力を得ただがそのせいで大事なことを見失いかけてもいるようだいいかよく覚えておけお前を嫌っていた里の皆がお前を慕い始め仲間だと思ってくれるようになったのはお前が他人の存在を意識し

認められたいと願い一途に頑張ったからだお前はみんなのおかげでここまで来られたと言ったな力をつけた今他人の存在を忘れおごり子に執着すればいずれ

マダラのようになっていくぞどんなに強くなろうとも全てを一人で背負おうとするなそうすれば必ず失敗するお前の父湊トがおかげとしてあったのは母クシナや仲間の存在があったからこそだお前の夢は確か。

父と同じだったななら覚えておけおかげになったものが皆から認められるんじゃない皆から認められたものがおかげになるんだ仲間を忘れるなナルト俺はイルカってのと約束してんだ

大体お前を守るってな一人じゃ行かせねえぞそもそも確かに俺が何とかしなきゃダメなんだって思い込みすぎてたかもしんねい。<笑>今のお前ならばサスケを止められる

弟を頼んだぞ渦巻きなると。ちょちょっと待ってくれ今のあんたも直接サスケに会える今度こそいや俺は一人で何でもしようとし失敗した今度はそれこそ仲間に任せるさ

どこへ行く俺にはやるべきことがある。お前たちとはここで別れる。イタチキラビナルトを頼む。い、oh, や、yeah. 俺たちも行こうぜ、ビーノちゃん

何だ、ここはああてめえは二代目土影それに雷影もやんのかなんでこんなに敵同士が揃ってっていやこいつは知らないな俺は四代目風影四代目だ

俺が知ってるのはもっと前の代だぞわしはお前を知っておる確か持統を使い砂金を生み出せる唯一の男俺もあんたたちのことを伝え聞いている武勇伝もその特徴もな風土

火の3つの性質を一度に使うこともできるジントンの2代目土影ムースイトンそして広範囲幻術を得意とする宝月一族2代目水影そして強靭な体最強の矛と盾を持つ3代目雷影

いずれも歴史にその名を刻んだ強大な力を持つ偉大な忍びだ二代目三代目そして四代目までも揃うとは一体何が起こってんだこれは二代目ほかげの卑劣な術だ死者を読みから読んで縛る

我らをここへ無理やり口寄せさせられたくそだからこうなるってのはくだらんで術使いやがってレダさっきから二代目ホ影を探しているがどこにも感じない感じるのはここより少し先

このガオと同じチャクラかそれも大軍と共に俺と同じチャクラかならそこにいるものだこの戦場わしも戦うことにした重い腰を上げなくてもよいものをハ<笑>上げさせたのはドイツじゃ

あんたたちはいつ己を捨てたいつぞや捨てた己をここで拾う<笑>そろそろだじゃあな向こうの準備はできているようだな他里のものならともかく。

里の忍びと戦わされるのは忍びないそう悲観することはない里の子たちは成長し先代のわしらを超えてくれるはずだならいいがな

お久しぶりです、ムー様随分と長生きしたな大野木ントンのおかげかガーラお前がいることは予想していただがまさかこの大軍を率いる器になっているとは視覚の力を使い奴らを従えさせたのか

そいつはもういない俺はもう父様の作った人中力ではない何あなたに六度殺されかけその度にあなたを恐れ恨んできただが今はもうあなたを恨んではいないあなたがやろうとしたことも理解できる

俺も風影となった今里を守るために里への脅威を排除するのも長の役目だうん風影になったお前馬バカだ俺の知っているお前にそのような価値はなかったはず

それだけではない忍び連合軍戦闘大連隊連隊長じゃぜやはりそうか格差とのあらゆるチャクラ系が感じられておかしいとは思ったが忍び同士連合を組んでいるとはなガラッ

お前は資格を入れる器としてこの世に生まれ落ちただが暴走を繰り返し誰からも信を得ることができずただ闇を歩くだけの俺にとって大した価値のない存在だったはず

この江戸天聖の術少しは価値のある術だったかもな、ね、もう一度お前の価値を俺自身で確かめてやるいずれも影を名乗った強者たちじゃぜ分散させかっこ撃破を狙うしかない。

様はわしがやる陣頭を止められるのはわししかおらん俺は父様を止めるその間他の影は連合の忍びたちに止めてもらうそしてどちらかが手すきになったら他の影のもとに急行し相手を殲滅する。

まあとはいえ何よりもまずは目先の相手でドジを踏まんようにせねばならんがな始めるぞ。

戦闘開始いいわ 人, 人数は関係ないこのお前俺を止めないシリア分かってまする、うん、やるな。はやるなはやるなは

やるな。

忍び連合の力ですムー様。

戦よくぞ

俺を信じる者たちかたくなる俺を信じる者たち俺も守るべき者たち風に入り込み俺は負けるは失敗いだ

し用心しろ俺はよしあとは風影お前の方じゃぜ。

すまなかったな俺はお前のことを価値のないものと勝手に決めつけていたお前は価値のない人間ではないそれがこの戦いでよくわかったお前の背には何千何万の信じる心が見える

よくやったガーラ今のお前は価値のない忍びではないお前は立派な風影だどうん

お前ならば砂隠れを任せられる佐藤頼んだぞガーラ封印完了しました風かけさ何でもない。

行くぞ戦いはまだ終わっていない<笑>悪意を感じるのはこのまままっすぐ先か待ってろよみんな

正体は下がれ第4正体は雷影の足止めをしろさすがに元五影じゃぜこうも被害が大きくなるとはないや勝つは全くねえんだけどよ俺やっぱ強すぎちゃうのかな水影の強さも想像以上だが。

あの雷影の撃たれ強さは何だこのわしに中途半端な術は効かん破壊力のある封筒トン系で攻め立てろそうは言ってもじゃぜあの体にダメージを与えられるほどの封筒トンいこの連合の中には

いるん俺だナルトキュービのよ中力かなぜお前がここに説明は後だ今はあいつらを抑えねえとああなんだあの頭の悪そうな奴は誰でもいい

わしらを止められるものなら歓迎だ待ってろすぐに止めてやっからな、ええい行くぞ風影

手を振ってやる

あっそう

I'm gonna do it.

えればこの戦いは終わる。

戦闘開始。お前の<シ><シ><シ><シ>

みせよここまで強きものが育っているな。

よっしゃ俺たちの勝つだ

キュービーのチャクラが切れちまったかこれで全ての影を封じることができたなこの戦場忍び連合軍の勝利じゃぜ

甘いなおのき。俺の弟子たる者が俺の分裂を見過ごすとは分身とは違い己の体を半分に分けさせる分裂あの戦闘の最中によくできましたねさすがです

ですが、あなたの役目はこれで終わりあとは僕がやりますあなたの体は借りますけどさあここから巻き返しましょうか口寄せの術

永戸のガキをうまく成長させたようだなはじめましてですかあなたとお前は僕は薬師かぶと彼の協力者つまりあなたの味方です今はこの二代目土影の体を借りてあなたと会話しています

どういういことだ何が起こっている今は戦争になっていましてそこであなたの力を借りたく江戸天聖でこの世に戻ってきてもらいました江戸天聖だと輪廻天聖の術ではないのか

なるほどそれがお前がここにいる理由かおいちゃんと雷影のおっさんにも認めてもらったんだぜまったく木の葉の陣中力は無茶をしおるで今のお前は分身だな本物はどうした本物はこの先の。

ななんだあいつはん<ペー>二代目土影ヤツは土影が倒したはずだまさかあの戦いで分裂をすでにう<ペー><ペー>んだもう一人いるってばよん<ペー><ペー>

こいつは誰だ来たなウチハ・マダラこいつがウチハ・マダラどういうことだ何がだよく見ろ

の目あれは江戸転生だ死んだものをこの世に転生するのが江戸転生の術ならやつは死んでたってことになるだが本部からの連絡でマダラは別に行動しているという情報があった。

つが本物のマダラで今までマダラだと思ってたのは別のやつだったってことになるな額当ては忍びか忍び装束は五大国それぞれだから連合の新しい軍隊かさっきも言いました今は戦争中です

彼のたらみを止めようと格差とが手を組んでいるんですよあいつのすることだ何か考えがあってのことなんだろうがあまり計画通りにことが運んでないようだな俺をこんな形で復活させるとはこんな形でとは言いますが

あなたの江戸天生は特別性ですよ全盛期以上に仕上げておきました全盛期だとお前俺の全盛期を知っているのか い, いえだからここで見せてください内川伝説の力を。

るぞかつてヤツとは戦ったことがあるヤツの相手はわしが敵忍じゃぜいやそうはいかないこれは忍びの世をかけた戦いだ俺もやるもちろん俺もだ本来ならお前らのおせっかいは断るところだが今回は相手が相手。

特別に認めてやる風影、ナルトわしらでやつを止めるぞおああ、えー、貴様両天秤の小僧か昔一度力の差を教えてやったはずだがな

あの頃と今とわしの力が同じだと思ったら大間違いじゃぜ

ハッハハハハ発ハ発ハ

薄、えー、いわ

オ<ペ>ープンはがお前にはもう一度眠ってもらうそうなることが運ぶと思うかとどめじゃぜお前を倒しいつどや捨てた己を拾う

ち浜だらこれが忍び連合の力じゃぜほう<音楽>このままヤツを抑えるぞ俺を抑えるか

それは無理な話だえっなんでなんであいつがリンネガンになんだってばよ

これはどうする嘘だろどうすんだよこんなの

ための言葉を口にするな何もせんうちに己を捨てるな少しでもやれることをやるんじゃぜよっかかのじいやっ

だって、二個目はどうするこのき面の男はなぜ己をわざわざまだらと名乗ったのでしょうか

アだらという存在がこの世に生きているのではないか欺瞞に満ちた存在でもそう思わせておけば世界は恐怖するその名が力なんだその名は注意を引きつけみんなを戦争に巻き込むだけの無視できないハッタりになった

られちまってんのさ何があった第四部隊の戦場に空を覆うほどの大岩が落とされたという情報ありこの揺れはその影響だ何ということだ一度にこれだけの民生を。

間違いないマダラの術か何かだつまねさこのままではあたしが行くマブイとか言ったな転送の術を用意しろ無理です転送の術は物を送るための術ですよ琥珀の城兵の時とは違います

人の身では早すぎる転送についてゆけず死亡するだけですあれに耐えることのできた人間は三代目雷影様だけ三代目の血を引く四代目雷影様ならともかくほかげ様は無理です少し考えがあります現場の正体をここへ呼び

ヒライシンの術を使って移動する手ですそれはあいつを移動させるために使えちょうどゲンマたちと行動を共にしているはずだしかしそれでは心配するなあたしはこれを使うそういうことですか

どういうことですかって。来影様、他影様に考え直すようにと。マブイ、転送の術の準備をしろ。二人分だ。来影様。状況は最終段階まで来ている。

そうでしょの出番だ<笑>大丈夫か、ガーラ。ああ、だが、つかけのじいちゃん大丈夫だ、まだ生きている。

重傷だがなこれが陸道仙人の力素晴らしいやはり憶測通りシャリンガンの行き着く先はリンネガンでしたか俺がこの目を開眼したのは死の少し前だ兜とか言ったなこの体に何をした

だから言ったでしょ全盛期以上に仕上げておいたとだからか<笑>さてちらほら生き残りがいるようですね土影と風影はさすがにしぶといどうしますか

あいキュービはまだ捕らえていないようだな。

このための戦争ですよこれほらちょうどあそこあの人中力の中にキュービが封じられていますですが注意してくださいああ見えてなかなかやりますから<笑>ではその力見せてもらおう

ん樹海講座、うん、くそ。チャクラももう残り少ねえどうすりゃなると今回は力を貸してやるあんな体を明け渡せって言いてえのか

ャクラだけをお前にやるまだらはスャンあいつに操られるぐらいならお前の方がマシだキュ分かったお前の力借えるってばよ賢い影分身の術

お前の言う通りなかなかのやつだ。

でしょ<笑>キュービからもらったチャクラ一気に使っちまったもう限界だいたはなるともういい

あとは、わしがやる土影、もうあんたもやっと、己を拾う馬が来たそのための相手には、十分じゃぜもう少し術を試したいんだが

もう踊れそうにないな大野木よわしら忍びはずっと戦いに明け暮れてきた自国と自里の利益のためだけに戦い続け他国と他里など顧みずただ奪う奪っては奪われ奪われては奪い返す。

憎しみは膨れ上がり三度も戦争をしたそれが生きていくということだその年まで生きて過去の痛みから何も学んでいないとはなあんたより長く生きて学び一回りした

過去の痛みを知るからこそどう先へつなげていくのが最善かを考えることができるでまた4度目の戦争だこれが最善ですかこの戦争は違うかつて戦争で奪い合ってきたものとは別のものを皆が手に入れるための戦いじゃぜ

こいつらを忍び連合を見て時はただ刻むだけではないと分かった世界は過去を重ねてゆっくりとだが成長しておる平和に向けての世界はこれ以上成長する必要などない無限のつくよみの中で眠っていればいい

眠るのはあんたじゃぜ己のために未来のためにお前はここで倒すそうかまだ踊れるというわけだな<笑>

暴に。綱田のばあちゃん大丈夫かああ、もう傷は回復させた到着しましたまさかあなたたちが平井神の術を使えるとは思いませんでした

これも四代目ホカゲの教えあってのことですとは言っても三人がかりでやっとできる代物ですが助かりましたみんなまだ生きてるってことは遅れずに済んだよね

やっと暴れられる待ちくたびれたわさあ準備はできたやはり長生きはしてみるもんじゃぜまさか五影揃って共に戦う日が来るとはな。

俺もやるってばよその必要はないななんでこの戦争はもうお前を守るだけのものじゃない皆で守り合う戦いじゃぜなら俺だってここでまだだ聞けナルトわしはな

今回この戦争初めはただ暁を倒すため仕方なく手を組み忍び連合に乗ったがお前たちと共に戦い前と違う感情をわしは感じ取る今わしは忍び連合の土陰としてここにいたいのだ。

そして同じようにかつてバラバラだった忍びの里里も連合として一つになり変わろうとしているならば憎しみを生んできた忍びの世のシステムだってもしかしたら変われるかもしれんこっちのまだらはわしらに任せい

必ず蹴りをつけるそれがこれまでの憎しみを止める一歩となるあっちのマダラはお前に任せるそれがこれからの希望を進める一歩となる古いやつ新しいやつどっちのマダラにも勝つことが。

戦争の終わりを意味する私たちはこの戦場でお前を守るだからお前も向こうで戦い私たたちを守れナルトお前にごかげからこの言葉を預ける

風が空を切った血を蹴って少年は早手となる戦いは佳境へ混迷の時を抜け

その先にあるもの。

任海大戦も佳境に入った頃合いだなそろそろ九尾を狩りに向かうとしよう新たに作り出したこのペイン陸道を使ってな。

どうしたどうやらトカゲとマダラの戦いが始まったようだ巨大なチャクラ同士が激突しているついに始まったかこの戦いは今回の対戦の勝敗をも左右する必ず勝利してもらわねば四角こちらにも連絡が入ってきたぞ渦巻ルトの影分身隊が

続々と戦場に到着しているとの報告だすでに海岸線の第1第2混合部隊そして第2別動隊には合流を果たし敵の殲滅にかかっているそうか任海全体が大ききく動き始めています、ね、ああ結末に向けてな。

ここまでくれば、俺たちにできることはもう少ないあと現地の仲間を信じるだけだ頑張ってくれよみんな

倒しても次から次にこの戦いいつまで安心しろ、さくらちゃんもう終わる俺が来たからにはもう大丈夫だナルトお前なんでここに決まってんだろ

一緒に戦うためだしかしこの戦争はナルト君を守るためのものですそれなのになぜ俺一人生き残っても意味はねえやるならみんなと一緒にとことんやるそう決めたんだナルトあんたこの戦場

一気に決めてやるみんな行こうぜ

だではこれが限界か。<笑>一匹は片付けた。残すはお前だけだ。うちはまだな。<笑><笑>結局のところ、お前たちとの戦いは俺にとっては時期に等しい。

かつての柱間との死闘に比べれば何も感じることのないただの小さな戦いだその小さな戦いが今のわしらにとって重要じゃぜこの一戦に勝利すれば忍び連合の勝利は目の前です俺を前にして勝利などはありえん。

それは最後までやってみなければわからない風影の言う通りだべて貴様の思い通りに行くと思うな図に乗るなさっきも言ったが俺は貴様らと遊んでやっているだけだシャリンガンとリンネガンこの二つの力を使えば

貴様らなど刹那の間に始末することができる教えてやるいかにあらがおうと振り払うことのできぬ絶望があるということを内葉をなめるなよなめるなか

ではこちらも教えてやろう。うちだら。ここにいる私たちとあんたとでは決定的な違いがあるのは知っているかそれは力の差か違う。それは経験の差かそれも違う。

私たちとあんたと決定的に絶対的に異なるさそれは影のみが背負う幾千幾万の人の意志だ意志だと影の息に立ったことのないあんたにはわからないだろうがな。

私たちの背には私たちを慕う仲間たちの思いがあるその思いがある限り影は倒れることは許されんいかに相手が強大であってもいかに傷つき膝をつこうとも最後に立っているのは

我々でなくてはならんのだそれが五影として立つ者の務めそれが我々五影の意志だ内浜だら私たち五影をなめるなよ

ごかげいかに貴様らが吠えようと俺には届かんここで無様に果てるがいいまだお前は必ず潰す我々ごかげの手でなそういうことだ砂でをフォローし つ, つやつを行けよ、うん、<ス>戦闘開始

チャつけ今のうちだサララそつけチサラ未来はお前のためではなく今を生きる俺たちのためにあるサラ

あなたの持たのせるる闇を絶対にに認めるわけにはいきまんここなかなかの力だ。では。

これはどうだ6トン樹海砲弾

人やらを俺に見せてみる

ではマダラに届かただの力ならばあれをこじ開けられる砂で姫か確かにお前の力ならばいけるかもしれんが恩義している暇はないここは私に任せる今はおかげさまを信じ

私たちは援護に回るべきかと<ペー><ペー><ペー>いいだろうやってみせろ。

だだらめ勝利は俺たち忍び連合がつかむどんな頑丈な壁も殴り続ければいつかは日々が入る日々が入るさらに殴り続ければいずれ穴が開くそこをつく

の動きを見極める、確実にダメージを与えれば勝機は見えるはずだ。いかなる策もこの俺には通じん。お前たちは滅ぼよ、吾は。<笑>さて、どう攻めてく。く

しお前はもう死んでいる身だあの世へ帰れと厳ところは好きなるんだけどあなたはこの日程の頭を悩んだなるほどその力侮るんだだがそれだけだ結局は俺にこの日は死ぬ

I'm a b e a s t

少々驚いた。まさか貴様らがここまで踊れるとは。この戦いはもう終わりだ。わしら忍び連合の勝利でな。<笑>貴様、もう復活したのか。そろそろ引きましょうか。目覚めたばかりのその体で、ここまで戦えれば十分でしょう。まあいいだろう。かつての死闘とまではいかないが。

九大天の一戦だったと認めてやる。貴様らとはいずれ決着をつける。それまでせいぜい生き延びておけ。貴様逃げるのか逃げるそうではない。猶予を与えるだけだ。貴様らがさらなる力を身につけるための猶予をな。何次に与える絶望は今日の日ではない。

お前たちには到達できぬ神の力を見せてやる存分に覚悟しておけご影どもではとりあえずここは抑えることができたなああ逃がしはしたがですがあの強大な力を持つマダラに対抗できた事実は大きな意味がありますああ

まずは十分だ木陰の力か大したものだなじゃあぜあとはナルトそっちは頼んだぞどうしたこの先に強烈な悪意を感じる近いってばよ